はい、どうももさんです本日も現金動画を撮っていいきたい と, 思います、はい、ということでね、えー、僕もちょっとね、久しぶりにちょっと髪を切って、はい、さっぱりしたんですけれども、なんかね、こうやってね、ちょっとサングラスかけたら、順調にね、ブレイドの主人公に近づいてるななんて思って、ちっちゃい子が泣かないようにね、ちょっと迫力をできるだけ抑えてね、えー、やっていきたいなと思っております。ということで、今回のね、えー、皆さんにまずお伝えしたいのが、この度私、二つ企画をご用意いたしました。 でそのうちの1本をね今回の動画で紹介させていただきますで残ったもう1本についてはまた次回の動画でお伝えしたいなと思っておりますので是非そちらもご覧いただければ嬉しいなと思いますで今回ご紹介する企画についてなんですけれどもこれはサムネにもねある通り「本気ベスト10」これの第2弾をやろうと思いますはいということで今回はね気になるテーマになるんですけれども題して「 新生活で聞きたいモーニング娘。本気ベスト5ということでやっていきたいと思いますということで前回はね全ての楽曲の、えー、ランキングを作りたいなと思ってたのでちょっとベスト10にねさせてもらったんですけれども今回はそのジャンル分けをして、ね、細かい分野に絞ったランキングになるのでちょっとベスト5ということで、えー、させていただきましたで、えー、なんでじゃあ今から新生活の話なの っって思思た方ももいらししゃるかととうんでですすけれどもその理由としてはですね前回の第1回目本期ベスト10の際にです、ね、これは去年の11月に1ヶ月間かけてですね皆さんからおすすめ曲という形でその告知動画の方にねコメントをいただいてその中から集計してランキングを作った形になるんですけれどもこの結果発表の動画を先日出したところですね えー、ありがたいことに、その、たくさん見ていただいて、えー、楽しんでいただけたっていうのも、あの、伝わったんですけれども、えー、他方でね、こんな面白い企画あったんだ。えー、知らなかったな。もっと早く知ってれば投票したかったのにっていう方もね、えー、いらっしゃったので、じゃあ今回ね、え、第2回を開催するにあたって、もうちょっと投票期間を、え、長く、え、設定したいなと。そういうふうに思いました。で、えー、今回はですね、この動画を公開した日から、 3月末日までこれを投票期間として皆様からこの動画のコメント欄に今回のテーマとなるね新生活新しい環境で不安なね自分に対して勇気を与えてくれる元気づけてくれる背中を押してくれるようなそういった楽曲のねおすすめ曲を皆様からこちらの動画のコメント欄にどんどんね 上げててていいいっったただきたいなと思っておりますでそのちょっと前回の中継の時に、まあ、いろんなね、えー、反戦点とかありましてで今回なんですけれども例によってですねお一人様何曲でも何回でも投票して大丈夫ですという形を取りたいと思うんですけれどもちょっと前回と一つ違うところはですね1回の投稿につきですね、えー、5曲までを、えー、限度としてですね やっていいきたいなと思っておりますなので、例えば5曲以上ある方はですね、2回、3回と分けてコメントしていただきたいなと思っております。なので、こちらのルールに沿ってですね、皆様にはどしどしコメント送っていただきたいなと思っております。で、今回はね、まあ、そのさっきも言った通り、第1回目よりも長い期間ね、投票期間として設けております。なので、この期間に、 前回よりももっともっとたくさんの方に参加していただきたいなと思っております。当然ですね、この動画、えー、企画のね、存在をまだご存知ない方っていうのが本当にたくさんいると思うんですよ。なので、一つ皆様にお願いしたいのが、皆様の周りのモーニング娘。のファンの方にですね、この企画、これを広めていただきたいんですよ。 でそうすることによってたくさんのね方にこの企画知ってもらってそしてたくさん投票してもらえることができると思うんですよで、えー、この広める方法についてはですね、えー、皆様のどんなツールを使っていただいても構いません SNS だったりその他のやり方だったり皆様それぞれに多分得意なやり方とかもあるとは思うんでそういったいろんな手段を自由に使ってもらって最大限ですね皆様から広めていただきたいなと思っておりますそして 前回よりももっともっとたくさんの方に参加していただいてみんなで一緒に作っていきたいんですはいなのでぜひともどうかどうかご協力をよろしくお願いいたしますということでここまで動画をご覧いただきましてありがとうございましたこの動画がいいねと思った方高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたしますそして本気ベスト5の投稿こちらねテーマ概要欄にも書いてありますんでそちらも読みながらですね え、たくさん投票していただきたいなと思っております。で、それから、えー、たくさんの方に、も前回を超えるもっともっとたくさんの方に参加してもらえるように、皆様に広めていただきたいです。どうかどうか僕に力を貸してください。お願いいたします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。See you next time! Bye bye!